今日はクロマカムの操作方法について説明いたしますメニューに沿って説明させていただきますまずセッティングというところランゲージのところで言語の選択をします次にカメラのデバイスを選択しますそして背景を合成するかしないか選びます 次にメニューの背景のところを見ていきます背景をご自由に選択することができますまたお好きな画像を取り込んで背景にすることも可能です次にメニューの色フィルターというところですこちらでは背景の色を変えることができます 次にメニューのスライドというところですこちらではパワーポイントを背景にすることができます最後にメニューのロゴ・バナーというところです JPEG や PING データなどの画像を取り込んでロゴやバナーを表示することができます 表示位置やロゴサイズを調整することができます以上で基本的な操作方法についての説明を終わりますそれではズームやラインを使って実践してみましょうズームを立ち上げてみましょうカメラデバイスをクロマカムに設定して始めてください 以上でクロマカムについての説明を終わります。